はい、今日はこれから一人。一人五百円のお小遣いで、こちらの駄菓子屋さんでお買い物をしたいと思います。お金の使い方は自分たちで決めてね。はい、はい、じゃあ、スタート。き、きっぺ、足し算いっぱいしないかんでね。 <笑>はいカゴどうしようカンタもうガンガンいってるねやばっけておかあ計算してますねえ十0円80 円, 80 円, 80円 円円か円 か, 円かオーケーおおわりりままましたおじ終わりましたじゃあ部部屋でまたお部屋でてたいと思いますはいはい着きました。はい じゃあお菓子誰から発表します？はい。はい、じゃあじゃ あ, じゃあさんからは。はい。みんな大好きア イ, <笑> ア, イアイドルカツ。アイドルアイドルカツ。ちっとギフト売ってるのとちょっと違うね名前、ね。ビッグカツじゃない？うん。ビックカツ。でこのなんか見て。アッパーあれね。つばで途中で出てこんくなるギフト。白のグレー。うん。あとまあこういう。チラルチョコ。チラルチョコこれ私一番好き、まあ。これで。うん。なんかこういう。 バ<笑>タ、えーとワンシャープって私はえっともうソフトキャンディで、えーで私は調整をしていてソフトキャンディーが食べれないので160円を無駄にしたというやつですなるほど<笑>一番高額なものがねそしてまあこういうパチパチパリパチパチ パ, パリねまだまだちょっと待ってこういうアサラミ ね, サラミねそして最後は、うん、みんなでレッスン じじゃあじゃすっれれれささこここっっぱいいいいいいいいのののてそして次ははい、次はい、いは入る、はい、やばいやつつじゃンタん選んんんんうわ出きたががなななか選だもでこれこれすごいいっぱいあるけどさなんでこれ買ったえこれもらえるかお金が当たるのね。<笑>うん、でこれ うん、ち組ね駄菓子屋さんんっっっぽいいい、はい、はいいわささははははははここれちょっと、はい、こっちょと最最後最後すが、はい、さすがそうたと言ったらルービックキューブ。 ブラッジ。はい。で、ね赤ベーガムスっていう口の中が赤くなっちゃう。あこれね、赤ベーガ。なんかこれ当たり<笑>があったらもう一個もらえる。あとこれカンタのやつのもっと酸っぱいって そんなやつもりで、つみせでパッケージ。どれか一つが超酸っぱいで、かいたのは、甘い、甘い、酸っぱい。なるほど。これは。超酸っぱい、酸っぱい、甘いです。なるほど、じゃあ、かんだのやつで。ちょっとならしといた後に。<笑>あれやね。やった、やっ た, やっ た, やった、懐かしい。かわいい。ピカチュウの。あ、ピカチュウ。 うちら子供の時これ、なんかさ、黒い猫じゃなかった、あ, った あ, あ, あれなんやろあれなんやろあのキャラクターの名前。黒い猫、わかる。あ、いいよ。じゃ、まずはこちら、で、こちらやりたくない人は炎上せず。行きますか。よいしょよいしょ。はい、スクラッチも。まず、さっとガムはいける。だめ。ああー。こっち行っ、うん、<笑>ちゃう。もう。かわいそう。 女性のバキヤロウじゃあさカン<笑>交換してああげたの<笑>そう、う、ね<笑>、じゃなんかあららいこいつと。 あとこれと、逆二つを使うといいいいよですごいね、この量<笑>、まあ、こんだけありゃ、お金当たるやろって言うとこでれ何じゃあちょっと、じゃあこの二つ、この二つだけじゃあ、もらいますよ、はい、一、せーの、これガムネーこれガムネ当たるええ十円当たった十円当たった1円当たったさっき、<笑>次ちょっともうにに それれれちゃんと食べながららやや、ね、<笑>やっっっっててよたたうと思いますここでるかかねねソウタは 何食べるもう中いっぱいかそんな一気に食べてもいいし、ね、なさっきじゃいかんスクラッチちょっと待ってこれどっから開くえっとこれはもう真ん中を押しつぶしたらおっほんよやあってる真ん中を押しつぶしたらラムネとこのなんかカードが出てくるおっいい音でこのカードを、ね、それで削ったらいい 引き分けならもう1個であの最大100円まで当たるの、ね、これ戦う人見ていきたいと思います。イイタリアおーイタリリリアアっった日<笑>日本本はは点です あ、見てる。で、一番さ、弱いやつ、イタリアに負けちゃった。見, 見せてう。て3対四。三対四。どんな感じな、ね。俺もなんやけど、こんな感じ。対俺もさ対汚い、ね。俺も全く一緒ないで。三対四。勝 っ, <笑>勝った。あ、え<笑>うわ、また。一ですね。<笑>あ、お、あ、わからんや、ゼロっていう可能性も。うわ、待って、待って、一回いっち ゃ, ゃった。<笑><笑>あ、じゃあ、もう一個。 もう一個もらえ る, やんあらえるやんおーあすごい当たりやん当たりはここにあめ て, て、ね、ちょっともう思ったから俺やるね面白よーやったーふたってた<笑>じゃ あ, じゃあボールラムネ次ボールラム ネ, ラムネはいいっちゃいましたサクサクいこうせーのカズじゃあ今回はコーラ味のボールラムネっこれもらってもいいうんあと一つね終いょ。りぃまぃ二ぃぃぃぃぃぃぃえー？ぃぃぃぃぃ すごいねういうっち当たるやん<笑>はい、いい、円円もらいましたくださ あ, あっけんちゃんっので<笑> よよ当た何もできんちぐみ、ね、です。 ラムネ酸っぱいい、うん、梅のの味薬みたいなや<笑>コ ー, <ラ>の<笑>コーラのあてキッペ時間かかるるやつをお母さんやそら放置しとって食べようとした。 もうほんならもう手が当たらないところにちょっと鉛筆の芯入ってる<笑>どやどやハズだーだーだー<笑>今んとこきっぺいがさ買ったやつさ当たりは全部カンタが引いてさきっぺいは外ればっかり引いてる<笑>いあ一つ当たっ五50円な<笑>あっおっきい ね, 50円一でかいね50円これあの あそううん ち, 組みかちゃんこれ開けたら裏になんかあかたあっ、んてなかくなる。 冒スープきたいと思います。これ美味しい。普通に懐かしい味。あ, あ本当や。いや懐かしさのね、あのレベルが違う。カ<笑>ウ<笑>ルテソラ。赤米がもう食べました。うわっ。赤い茶がき。うん。関東と比べたらめっちゃ赤いわ。いや黒い。黒いよ。えなんかめっちゃ黒い。<音声> じゃあ、エンドリースレストはいはい、はい、はい、3人食べ ま, ましたということで、これを一個ずつ引いてもらいますはい食 べ, す食べます、どちらかがまずいですま ず, い, ですまず い, ですい、酸っぱい酸っぱいうん、私食べたら甘かったかねい、せーのではいどうしたはいはいはい<笑> 少し感ない<笑>昨日はね学校でね怪我したしね。やりますか、うん、第二回戦のがもっとやばいじゃ自分買ったやつ。自分買ったやつ。じゃあよこそ。やるやるやるのやるもうや る, やるの。あ、そうたの買ったやつは二個勝つ。 うんであ の, あの2個のうちの外れの1個が超酸すっぱい超酸すっぱいとすっぱいなるほどなるほど、うん、いや今でもめっちゃすっぱいねんけど、うんうん、それよりもっとすっぱいのがあるなるほどなるほどそういうことなじゃあお茶の中でどれか引いてくださいいくぞ食べるよーせーのあー、うん。 Oh. Oh. おいしい いくぐらいのリアクションになるんちゃう今回の「ワンハム家族」はここまで最後までご覧くださりありがとうございましたそしていつも高評価やコメントありがとうございますとても嬉しいですし励みになっていますさて次回の「ワンハム家族」は「 ロコースランド朝散歩からの朝食そしてすぐ近くにある太陽ヶ丘冒険の森で命綱をつけての本格的アスレチックに挑戦ぜひお楽しみにまた今回の動画いいなと思っていただけましたら高評価チャンネル登録も忘れずによろしくお願いしますコメントもお待ちしていますので感想や質問などお気軽にくださいそれでではまた次の動画で ババイバーイい後までごち聴ありがとうございました。